どうも皆様こんばんは毎度毎度ご視聴いただきまして誠にありがとうございます本日は2020年の5月16日日曜日2時間ほどその5月16日になりましたただいまの時刻は午前2時13分あと1時間ぐらい早く来ても良かったですけどね、えー、ここは JR 東日本上野駅でございます昨日もねやってきました、えー、線路工事をやってるってことでねあの 来, た来てみたらたまたまやってたんですよ本当は昨日この動画を撮るつもりだったんですが今日来てもやってますね もう鉄道は毎日毎日大忙しですんで夜の短い時間にだけ線路工事をするわけです今日は京浜東北線かなんかの線路の工事をしているようです朝の始発電車がやってくるまでの短い間に済ませます だって本日は上野秋葉原、まあその周辺を巡ってみようと思います、もうちょっとさらに南下するかもしれませんけれども、えー、町の歴史探訪の旅、まず上野駅のこの立派な駅舎をご覧ください、関東大震災、もううちのチャンネルは、ですね近頃ではスーツ旅行チャンネルからスーツ関東大震災チャンネルになってるんじゃないかというぐらい関東大震災の話を一日に何度もするわけですが、えー、それで倒れてしまいましたので、新しい駅舎を作りまして、えー、このような立派なものが戦争も頑張って生き延び、今でも活躍しております。 えこの上野の街はこのように大変立派なですね、まあ、いろんなものがありまして、えー、主要な東京を代表する1つの街のエリアを形成しているわけですが、まあ、それはあのここに大きな北の玄関口、主要駅、上野駅、新幹線に到着するターミナル駅があるからであります、じゃあなぜここに鉄道が来たのか、まあ、実はね、昔はこの上野から先の鉄道はつながっていなかったんですね、秋葉原とか東京とか、そちら方面の鉄道は昔は行くことができませんでした、まあ、それはなぜかというと、ある程度見ていただくとまあわかるかなと思うんですけども、 大きな建物と建物の間を鉄道が狭くるしそうに一生懸命通り抜けているような光景がわかるかと思います上野まではね線路の土地がすごい広いんですけどここから先はもう本当に細々としているのは要するにこれから先のところはもう、えー、明治時代に鉄道を敷くというときにすで、えー、に建物がずらっと並んでしまっていたので、えー、そこを用地を買収して鉄道を通すのがかなり大変だったからです。 だから上の鉄道の拠点としていたわけですが、じゃあここにはもともと何があったのかと言いますと、うお足元が大きな水たまりがあったけど、よかった、あの三越でいい靴を買いましたんでね、ね今回、三越も皆さんに紹介するつもりですが、えー、ここにもともと何があったのかと言いますと、寛永寺と言いまして、えー、徳川家のお寺がありました、将軍が死ぬと、この上野駅のところにもともとあった寛永寺か、まあ今でも向こうの山の上にありますけども、寛永寺か、もしくは東京タワーの下にあった増上寺か、どちらかに交代で葬られるということになっていた、そんな大変歴史ある立派なところ。 でございます。 まあ、ところが、ですね、戊、え、辰、ー、戦争で、えー、幕府軍が、えー、この辺りで、まあ、戦うということをします新政府軍と幕府軍の戦いがありまして、えー、お寺がほとんど焼けてしまってそしてまた、えー、幕府という、まあ、一個前の時代のものですからわり、まあ、と軽んじられたのかなであのお寺もですね、どんどん規模が小さくなってじゃあ、ここに鉄道を敷くんだったら、えー、そ, のその土地のところもともとお寺があったところに立派な駅を作りましょうということでもともとお寺のあった土地に鉄道を敷き、えー、それからは上野が鉄道の町となったわけであります。 だからね、今でも地図を見ていただければもうはっきりしているんですが、えー、この緑のたくさんあるところが上野恩賜公園で、もともとは皇室の土地でありましたが、皇室の土地となる前は徳川家の土地でありまして、えー、その上野公園のすぐ下のところに隣接して上野駅があるわけです、それはそうですよね、もともとは全部寛永寺の土地だった、その一部を上野駅の土地として転用したわけでありま す, からすごいな、初めて見た、こんなにたくさんネズミがいるんだ。 こんなにいいっっぱいちょっと気持ち悪いと思われた方すいませんねわ私自身はドブネズミっていうのは結構可愛いもんだと思うんですけど私が発見したらねみんな大慌てで逃げ出しましたけどまか、あ、可愛いですよね、1匹1匹の顔はねただ多いんでちょっと気持ち悪いかなと思いますけどこんなにいっぱいいるとはね夜になると出てくるんだまあ、あっちだって生活かかってますから大変ですけどゴミ袋の裏にたくさんドブネズミ、まあんまり確かにもともと綺麗な場所だという印象はありませんでしたよ。よ となればやっぱり上野の発展の一番の礎を築いたこの寛永寺、現在ではそのほとんどが上野恩賜公園と呼ばれておりますがその境内の中へ入っていかないわけにはいきません、ちょうど後ろを振り向きますと JR の人たちは夜も大忙しです、まあ、JR の人たちでは実はないんですがああいう乗り物で夜遅い時間には線路の工事をしています。多分レールの取り替えをししているははずでです。昨日見たたそうでしたお なんか上に物を乗っけてますねまぁ、あ、今回の本題ではありませんが普段ではまず見ることのできない光景をお楽しみいただいております明治時代になるかならないかぐらいの直前の頃にここで戦争がありました上野戦争という名前ですけども 江戸幕府の残党、旧幕府軍とそれから新政府軍とが戦うことになりまして戊辰、えー、戦争の中の1つ、上野戦争というのはこの崖のところでなされたんだそうです階段の上がですね、旧幕府軍でしてで階段の下から新政府軍が攻めてくるという構造になっていてで、上の人たちは頑張って下からの攻撃を食い止めようとしていたわけですね階段を上がりきると有名な最後の高森の像がありますああああります、ある、あるよな、あれ あったあったありました暗いですからねよくは見えませんが最後の高森像上野のシンボルですけれど まあ、上野に置くことになった理由は多分、戊辰戦争の功績を称えるためだと思うんですが西郷隆盛は確かに新政府を作るときにえ大変大きな活躍をした人なんですがまあしかし最後には政府に対する反乱を起こしてえそして亡くなったということになってましてえ政府に対して反逆者としてえ死んでいった人を政府のお金で銅像を作るという極めて異例なえことが起こっておりましてそれだけ高く評価された人物なんだということはあの大きな銅像から感じることができます。 さて、それじゃあですね、今回は店舗よく行きたいと思いますえー、上野はもうとりあえずここで去りまして、また今度紹介することがあるかもしれません、向かいますが、次は丘地町一信号を渡りました、皆さんもご存知ですね、有名です、飴屋横丁を通って行こうと思いますまあ、通常であれば、こんなところ自転車で通れるはずはないんですが、えー、このように人がいませんので、自由に走ることができそうです飴横の名前で有名です多分、最末のお買い物、えー、大晦日の日なんかにね、ここで買い物をする人が毎回ニュースに出るんじゃないかなと思います で、それから他に現在ではあの外国人観光客の人気のスポットということでドラッグストアなんかもあって、ね、特に中国人観光客に人気なんだと思いますがそういうものもありもともとはアメア横丁という通り甘いものをたくさん売っているようなところだったそうです。 まあ、これは戦前はですね、こういう風な町並みになっていたわけではなくてもともと私の調べたところでは住宅街だったはずなんですけど、人が普通に住んでいたところだったんですが、えー、それが空襲があるからということで建物は全部疎開になりましてそれで鉄道施設を守ろうということをしたそうです。 で、えー、その後、実際に空襲があってですね、もうこの辺はほとんど何もなくなってしまってじゃあ戦後、なくなってしまったこの辺りはどうなったかというとま差、あ、しがつく方も多いと思うんですが闇市ということになりました、えー、それで治安がもう悪化しましたんでこれは良くないときちんと整備をしようということで現在のそれがアメ横の発祥なのだそうでございます。 結構ね、閉店セールなんかやってるのがあのこのアメ横の名物でして全然閉店してないのに公然と嘘をついてですねあの毎日閉店セールをやってるお店ですとか、まあ、それからあのくれくれもっと入れてくれと言ったらば大量にチョコレートを入れてくれるですねチョコレートのたたき売りですとかそれからほかに名物といえばやっぱりねぎりかなあのお魚のねぎりなんかができるらしいですけど私はちょっとやったことはありませんこれがアメ横の本通りですがの、えー、の脇の道もあります立派な東北本線の線路を上に見まして。 高架橋をまたいだ反対側が、まあ、私たちは裏のアメ横と呼んでいたんですけど御徒町駅前通りというのが正式な名前みたいですね居酒屋さんが存在するわちゃんと居酒屋があって営業してるんだからすごいし客が入ってるのもまたすごいと思いますが。 営業自粛はね、強制されるものではないしあの大変なところもありますので、ね、営業しなきゃもうあの回らないっていうところだってあるでしょうからまあ、今の居酒屋さんについてどうこうというわけではないんですけども、えー、この裏側のこっちの方がですね、私はなんか、えー、ちょっといかがわしい店が多いなというのが、えー、私のイメージです。 まあ、なんかねあの、フェズマリュウがそれこそ紹介していたようなあの黒人の押し売り店みたいな、なんかね、よくあります、まあ黒人という言い方をするのもどうなんですけど、あのそういうふうな店がですね、えー、結構たくさんありまして、えー、それから他にも、えー、なんでクレジットカード現金化ショップとか、ですね、なんかこちら側の方がそういうのは多いイメージです。私もあの歩いていてて、 あの、そこにいたですね、えー、店の人にあの腕を掴まれて、ここで買ってけ、買ってけっていうか、なんかあの安いよ、みたいに言われて腕をガチッと掴まれたという経験を、高校時代にしたことがありますこちらが御勝町駅前通りですが、ずっと喋っているだけでね、ほんの短い距離ですよ、もう御勝町駅に着いてしまいました目の前が JR 東日本御勝町駅でございますこの御勝町というのは御勝の町と、そういうふうに理解すればいいんだそうですけども、御、え、勝、ー、という字はこういう字なんですが あの、下級のお侍さん下級武士のことを指すそうですね、えー、要するに、まあ、武士というのはあの身分制度で言えば一番上なんだけど必ずしもみんながあの豊かに暮らしていたわけではなくて貧乏な侍もたくさんいましてそういった人たちが、えー、住み合っていたような町がわかりますかね、これがあのすごい古い建物だっていうのは上のアーチのところのこの角度を見ていただければなんとなくわかるんじゃないかと思いますけど。 ここの部分の高架はですね、えー、これまた1900、えー、何, 何年代いやもっと前かな、えー、もう古くは大正時代とかだったんですけど、えー、それぐらいに作られた古い区間でございまして、えー、その古いものがですね、えー、そのままここに今でも残されている昔の雰囲気をとどめた駅でございます、まあ、山手線の駅とかねよく見るとそういう古いものばっかりなんですけど今から大勝町のどちら側へ向かうかと言いますと、えー、この道をまっすぐ行くとございます上の松坂屋を紹介します やってきましたのは、中央通り、えー、この画面のまあ真裏側にバックしていきますと先ほどの京成上野駅とか、えー、上野恩賜公園の階段のところに着くんですけども目の前にあるデパート松坂屋は江戸時代から営業しておりますこの場所で営業しております大変優秀のあるところまあ、戦国時代ぐらいに歴史をたどれるらしいんです。けどね で、えー、この松坂屋はですね、まあ、例えばあの寛永寺 の, なんかの必要なけさ、えー、と か, なんかそういうものを作ったりとか、えー、昔からこの地元デパートとして君臨しておりまして、えー、この建物を調べました1930年代の竣工と思っていましたが、えー、完成しましたのが1929年、えー、1923年に関東大震災がありまして、えー、それで壊れてしまいまたもう一度建て直すことになりました、えー、現在の外観はこのように、まあ、かなり近代的というかね現代的な外観ですけれど細かいところを見ますと例えばですね えー、現在の建築、耐、え、震、ー、の基準に合わせるために、こういうところにね、えー、補強材が入っていたりとかしまして、それからまあ残念ながらあの商業施設の中を、ね、移すわけにはいかないので、えー、中の様子は皆さんに紹介できないんですが、えー、この松坂屋のデパートのね、えー、エレベーターは、もうそれはそれはすごいですよ。骨董品みたいいな、なまあ、詳しくはないですけど すごい古くて雰囲気のあるエレベーターがありまして、あのー、買い物しなくてもいいんで、えー、上野に観光に来たらね、もし御徒町とかこの辺通ることがあったら、ぜひ松坂会に入ってね、あのー、この本館本館のね、ここれ奥じゃないですのの本館のエレベーターだけ使ってあの帰るっていうのはおすすめですね、いや、すごく感動します、じゃあ、次の目的地はですね、引き続き南下をしまして、次は秋葉原です。 で秋葉原まではさっきのところ、えー、普通に上の松坂屋のところまっすぐ行けばすぐ行けるんですけども、えー、あえてちょっと一旦脇の道に行きまして、えー、今度は昭和通りへ向かおうと思いますあの高速道路の下を通っている道でございます 説明せずとも皆さんも昭和通りの上に首都高速道路がかかっているということに気づいてくださると思いますうちのチャンネルではこれまで首都高速道路を深夜の東京観光シリーズにおいてえ何度もご覧に入れて説明しておりましたでその時に首都高速道路の下にはもともと川があったんですよと、えー、ここには旧なんとか川がありましたそういう話を繰り返ししてきたわけですがじゃあ昭和通りももともと大きな川でそれを埋め立てたのかというとそうではありません これは元からですね、昭和の初め頃に大きな道を作ろうということでこういうことになったわけです。じゃあなんで昭和の初め頃に大きな道を作ることになったかそれはもともと関東大震災の影響でこの辺りがほとんど壊滅してしまいましてでせっかく壊れてしまったんだったらばじゃあその壊れてしまったのをもう一つのチャンスと捉えここに新しい東京の大きな計画的な広い道を作ろうじゃないかということになり横幅1 0 0ルの昭和通りの計画が持ち上がったわけです。まあ他にもね、当時の計画として確か 環状8号ととか、かかそういういいい道路もあの含まままれてたたんじゃなかったかと思いますが、まあしかし、その大正時代の道路計画まだそうは言っても当時、大正時代ですからねいや、ちょうどそんなにすごいものを作ってもしょうがないんじゃないかという反対の声もありまして、えー、そして、結局幅1 0 0ーの大 き, 大きな大きな道路ということにはなりませんでしただから道幅1 0 0ーに達することはなかったんですがまあしかし、それでも広い道当時としては相当広い道であるということは変わらず。 その広い道は昭和の時代にどれほど昭和の初め頃に生かされたのかは私は分かりませんがえしかし、この後昭和の中頃になって、えー、首都が高度に成長しているまあ高度成長のその時代にですね、えー、何とかそれを支えるようなものを作らなければならない首都高速道路の計画が立った時にも、えー、余裕のある広い土地に速やかに高速道路を建設することができまして確かに昭和の戦前昭和初め頃のその計画が。 今の東京の経済をも支えてくれているということで、まあ、大変ありがたい道だなと思いますさて、今自転車は秋葉原に着きました秋葉原は東京都心の鉄道が交錯する土地でありますまあ今回は基本的に山手線や京浜東北線に沿って南下をしているんですけどもこの秋葉原は千葉、錦糸町方面、それから新宿方面に向かう総武線と山手線、京浜東北線が乗り換えられる場所ですですから多くの人がこの街を通ることになっています 前方にお巡りさんとか、ね、なんか人がいっぱい密集しているところがありますんでちょっと感染防止のために手前のところで撮影していますでじゃあ、皆さんの秋葉原の街のイメージといえばですねおそらくこういう感じなのではないかと思います要するにアニメオタクの人がたくさん集まる街もしくはまあアイドルオタクも最近では AKB の本拠地ですからねというイメージだと思うんですがじゃあなぜ秋葉原がそういう街になったのかオタクの街とはいかにして成立していったのかというヒントがですねここにえありまして、えー、右に書いてありますけども 鉄道、プロレス、コンピューター、アイドル、ミリタリー、コミック、ラノベ、まさにこれですこれのですね複雑な結びつきが秋葉原をオタクの街としてすべ、えー、て形作っていったということになります。秋葉原の歴史を探ってみましょう 今、秋葉原駅方向を映していますが上に総武線の線路がありますけれど、右側とですね、それから左側はそれぞれ、えー、コンクリートで作ってあるんですがでこの真ん中のちょっと暗いですけど、緑色になっているのが分かりますよね、この部分だけ構造が違うわけです。 でこれはなぜここだけ鉄鉄橋がかかっているのか橋になっているのかまあ、それは簡単で要するにここが元々川だったからですあそこの部分が作られたのは例によって関東大震災が終わってからまあ、ちょっとして、えー、東京の復興計画でですね、総武線が東京の都心まで乗り入れるようになるとまあ、そういう時代の話でしてで、その頃はまだ東京の物流は水運に頼っておりました。 で、この前方に大きくそびえるヨロバシカメラマルチメディア秋葉がありますけれど、そこに目がけて川が進んでいっていたわけですがで元々はあのマルチメディア秋葉ヨロバシカメラは大きな池になっていてそこにやってきた船が秋葉原駅に到着した貨物列車から荷物を受け取ったりそこに荷物を持って行ったりしてそしてここは物流の拠点として元々は発展していたところだったのですだから秋葉原は要するに、えー、物流の街と、えー、元々はそういうところでした 心狭しとビルが並んでいる雑居ビルなんかもたくさんある秋葉原、えー、ここをですね総武線のガードをくぐってみますと、ここにまた唐突に妙に広々とした場所が出てくるのが分かりますか、こここれですねここ妙に広いじゃないですか、こんな大きな、えー、ロータリーがあって。 余裕のある土地の使い方、右側にはヨドバシカメラ、マルチメディア、秋葉、要するに、えー、このヨドバシカメラのところで到着した船がここで貨物のやり取りをしていまして、昔はそのための施設があったんで、えー、ここでですね、えー、大きな空き地ができているというわけです、まあ、空き地になってしまったというよりは、そこをじゃあ秋葉原の中で唯一、えー、このような余裕を持った土地が使える場所として使おうということで、千代田区の公共的な空間ということになっております。えー、前方の方ののを見ていいいいただきままますすすと、とこれですね珍しい有料トイレ、オアシス、うううがありそ ここがあの公共の都市として今でも残っているという証でもあるかと思いますで、その秋葉原ですがここは物流の拠点ということで多く運び込まれてきたものがあります奥にね、あの相当立派な 秋葉原の雰囲気とはちょっとまた違うんじゃないかというオフィスビルがありますけれどあそこはですね、あの新しいビルが建っているということは、えー、大体新しいものが建つ前にはそこには古いものがあったという話をしましたけれどえー、これがまた関東大震災と大変密接なつながりのあるところでありまして、えー、元々関東大震災の前までは、えー、大江戸、日本橋の辺りに、えー、野菜売り場、野菜市場があの川の周りにですね、できていたんですが、 それが関東大震災でもうほとんど全部ダメになってしまったのでじゃあ、そしたらばせっかくだからまた先ほどの昭和通りと同じように大規模な1つにまとめられた野菜市場を作ろうということになりまして秋葉原駅の裏手に青果市場を大きく作ることになったのでした。 その聖火市場は現在ではもうまた別のところへ移転してしまったわけであのここにはありませんけれども、えー、東京卸売市場まあ、築地とかね豊洲とかまあそういったのあの役割を受け継いだわけですがあの特に、えー、築地市場と同じように現在ではその空いた土地をこのような商業施設ビルとして、えー、活用するということになっておりますでもう一度山手線の下に来ましたけれどじゃ戦前の秋葉原はそのようなまあ、えー、物流の拠点であったりとか、うんえー、それからまた野菜売り場とかそういうのがま あ, あったわけですけども それ以外にじゃあ元々なんでタクの町になったのかという本題に入らなければいけませんえ秋葉原にはですね、えー、戦前に、えー、電気学校といったかな、えー、現在北千住にありますけれども、えー、東京電気大学の元となる、えー、学校ができまして、えー、それがもう明治時代だったと思います、えー、日本の電気の技術をそこがけん引してきていました、まあ、例えば、えー、ラジオ放送ですけども日本で初めての試験的なラジオ放送をしたのは、えー、東京電気大学だったそうでございますでその関係で 電気部品を買い集める東京電大の学生さんたちが大変多く秋葉原には特に戦争が終わった後数多くの電気部品を扱う店が現れるようになりました秋葉原駅が電気の街となっていったその由来が少しまだ電気の街になり始めた頃の面影が残っているところへ今から向かいます駅のシャッターが閉まっているのでちょっと迂回して秋葉原駅の電気街口へまあちょうど今私が通り抜けるここなんですけどね この部分、今、全部閉まってしまっていますが工具、えー、ネジ、端子、山本無線、電財天、山本無線、ここにですね、無線機がありまして、えー、勉強いらずで放出力、えー、右側は司無線と書いてあります、えー、パナソニック、全部この無線屋さんの土地ですね、えー、そしてここですよ、これ、シャッターがね細ーく並んで、いろんな電気部品を売っているお店が並んでいるのが分かります。 とりあえず一旦通り抜けて、秋葉原駅の電気街口の方に来ましたで、ここからですね、えー、まず見ますと、ここがまたすーっとね、大都会すごい綺麗な秋葉原という感じがしますが、えー、真正面が元々、えー、野菜市場のあったところです、えー、そして誰もいない無人の午前3時の秋葉原駅を今ご覧いただいていますが この秋葉原駅舎はもともと総武線がここにやってくるようになった、えー、1930年代、多分それぐらいだと思いますが、えー、その頃に作られたものでして、えー、その古い駅舎がですね えー、今でもそのまま使われているんですが、ただ、えー、基本的に表面は改装されていて、えー、ものすごい古い建物だということはわからないような見た目をしています。まあ、これは先ほどの松坂屋もそうですけどね、だいたい同じぐらいに、えー、関東大震災に終わった後に建てられたものですが、えー、さっき私が通り抜けてきた、えー、秋葉原デパートと言うんですけれども、えー、電気部品を売っているお店のところだけはなんとなく古めかしい雰囲気をとどめています。この部分ですね、これは… 多分、昔に建てられたものではないと思う多分、これは戦前の建物じゃないと思うんですけどえー、昔からですね、この総武線の高架の下に えー、露店で、えー、電気部品を売るということが禁止されてからは放架の下に、えー、お店が集まるようになってそしてそこで、えー、電気屋さんがずらりと並ぶ、えー、このような場所がたくさん形成されたんだそうです私が小さい頃に来た時はもうちょっとまだね秋葉原駅周辺で電気部品をたくさん売っていたような気がするんですがもう本当に秋葉原の昔ながらの電気街っていう雰囲気はもうここぐらいになってしまったんじゃないかなそしてまた中央通りに来ましたけどもここからですね 今度は総武線の高架に沿ってまだしばらくまっすぐそして秋葉原のオタクの町の方面へちょっと入ってみようと思いますじゃあね秋葉原が電気の街になったそのいきさつは分かりましたとで電気の街はいいけれど電気とそれからアニメとかゲームとかね、えーまあ、そういうものとは別に関係がないじゃないかなんで、えー、ここがじゃあ今ではオタクの街アニメの街として知られるようになったんですかそういう話があると思うんですが 1990年代とかなのかな、私、当時生きてないんで、あんまりよくわかんないですけど、その頃からですね、あのコンピューターというものを私たちがの普通に扱えるような時代になりまして、で、そうすると当然、電気の街、秋葉原にもコンピューター関連の部品がたくさん出て、えー、それを買い求める人たちが増えるということになるわけです、まあ例えば、えー、目の前のところに、ですね、ちょうどそれこそこの辺ですね、私もよく来ますよ、今でも来ます、えー、PCUSEFL って書いてありますけど、も、えー、コンピューターの部品屋さんですよね。えー、左側はゲーム屋さんかな、のようですけど えー、角を曲がってみますが、まあ、そうするとまたあのちょっと雰囲気がずいぶん変わってくるなと思いますがこれですね、オタクとかそういうのはあんまり関係なくてあのスマホでテレワークとか鏡ヘッドセットウェブカメラとかそういったものをあのここでえ外に向けて、えー、売っているわけですが。 コンピューターというものを当時、まあ、90年代技術が必要なコンピューターというものを好む人とですね、それから、えーまあ、アニメとかね、漫画とかゲームとかそういったものを好むような人たちがあの層が同じだったんですね、まあ、コンピューター好きな人は要するに、えーまあ、手っ取り早く言えばアニメオタクになりがちであるということでしてそれからあのメイドとかですね、アイドルとかそういったものも好きであったと。 不思議なんですけどね、あのパソコンとそれからあとアイドルとあのアニメとそういうの別に関係ないじゃないかって思うんですけどでもねあの私 の, あの知り合いの人たちで結構それ あ, あそうだねとうなずくことはあると思うんですがあの実際には私の友達の鉄道マニアもあの割と高い割合でですね3割4割ぐらいはあのアニメオタクもしくはアイドルオタクを兼ねたりとかしてますしそれから私の知り合いのあのパソコンにすごい詳しい友達はやっぱり鉄道オタクを兼ねたりとかですねアニメオタクを兼ねたりとかするものです。 要するに簡単に言えばオタク趣味は兼ねられがちだということなんですね、本当にそう、だからこの秋葉原に、こんな、これ有名ですよ、すごい有名、えー、鉄道模型のお店、ポポンデッタというのがあります、多分鉄道模型やる人だったらね、ねここ知らない人いないんじゃないかなと思います、まあ、私は知ってるぐらいですね私私、模型全然やってないけど、そんな私がやっているぐらいですから。あの ここはもう有名模型店なわけですがまあ、それはですね、要するにやっぱりお宅の街秋葉原に出店するなりの理由がそういう価値があるということが1つには関係しているんじゃないのかなと思います。 この秋葉原の街、こういうところを電気製品を買いに来てですねあの歩いていると、まあ、メイドさんに、まあ、別に私、メイドさんに関心はないからだからあのパンフレットとかねここに渡されることあるんですけどまあ、もらっても困惑するだけであ、まあ、あーどうもーって言ってあの、まあ、そこで、えー、笑顔で横を過ぎ去るということしかしないんですが、まあ、そういうふうになっている不思議なのも、えー、要はオタクとオタクとの親和性を狙っているわけでして人によってはですねここにパソコンの部品を買いに来ようと思ってきたのに、えー、メイドさんにチラシを渡されてちょっと行ってみるかというふうな気になる人もいるわけで だからここであの立ってですメイドさんがチラシ配りの営業をしているのも、まあ、それなりに効果のあることなんじゃないかなと思います深夜の秋葉原すごくいいですねなんかとってもかっこいい場所に来た感じがするなー街の明かりが完全に消えた街灯に照らされる色とりどりの看板っていうのがこんなに心をつかむものだとは私は思いませんでしたさあ次の街へ次は神田そして日本橋へ向かいますまずですね、 東京を流れるこの極めて有名な川神田川を渡りまして、えー、神田川もう最近ではうちのチャンネルの準レギュラーとなりつつありますが渡っております、この橋は万世橋です。 ここには元々中央線の始発駅、駅万世橋駅がありました戦争が終わってからすぐになくなってしまいましたがその後は現在も、えー、商業施設として使われています、まあ、雰囲気のいいところですからね今回の紹介はこれぐらいでいいでしょう万世橋に興味のある方はぜひまた見てみてくださいそして左側肉の万世有名なお肉の美味しいところですもともとここも、えー、電気の街秋葉原戦争が終わった時最初は、えー、ここでラジオとかなんかの部品を売っていたんですが、えー、大阪に行った時にその万世のところでですね、電気屋を営業していた人が いやーこれからはもうこんなうまい肉があるんだったら肉の時代だということで、えー、一気にラジオの店をですね、えー、肉の店に変えましてそして現在まで繁盛を続けております、本当に美味しいですよ、肉もそんなに高くないしね。ここはもうコストパフォーマンスに優れるいいレストランです、そして今からくぐりますのが中央本線、中央快速線の、えー、上は高架橋でございます。ここもね、電気屋さんなんなですが、 今はやってないですけどこの電気屋さんもね、昔はあの電車のおもちゃをたくさん売ってるんでね、えー、前を通りがかるといや買ってほしいなとい う, ふうに思いましたが買ってって言ったことはなかったんじゃなかったかな、えー、これを抜けますと JR 神田万世橋ビルがございます。 ここにはでもともと1940年代、30年代かな、開業しました、この万世橋駅がここにあったときに、その駅とセットで開業した交通博物館という国の鉄道の歴史を、そしてまたそれから航空機なども一部展示する立派な博物館があったんですが、これが2006年のついこの5月の十何日だったと思うんですが、それで閉館十何年目になりましたが、閉館しまして、現在では大宮の鉄道博物館に移行されております。 ではその中央線ののの高高架架をたどって今かからら方向へ向へいいますこの高架の雰囲気は本当に素晴らしいものですももうちょっっと左に寄ってきますかね中も今のところ駐車場とかに使うことが多いようですがここには100年ぐらい前からずっと鉄道が通っておりまして、えー、先ほど言いましたように東京の中心部へ向かうにつれて土地の買収は難しくなります、もうすでに町ができてしまっていますからそこに一生懸命ですね土地を買収してそしてこのような高架の橋をつって上に鉄道を通すということをしました。 高架線っていうのは全国いろんなところにありますけれどここはもう日本で本当にかなり歴史のある部類の高架線ですので、えー、このような古いレンガの作りが見ることができるわけです前方まっすぐ見通すとこのような発展しゆく東京の景色とそれから約100年前から変わらない景色を対照的に見ることができます向こうに作るあのビルはあれは確かまだ違ったと思うんですが ときわ橋の近くにあるあの辺にね今度日本で一番高いビルを作るそうですよ今時刻は3時半この動画もあと1時間少々で撮り終えなければいけないでもまだあと1時間半はあります東京周辺ぐらいは十分見て回ることができそうですね今自転車は神田駅の手前まで来ていますこの神田駅の下のところ高架を支える鉄骨を見ていただきたいんですが相当古い造りでして 技術のまだまだなかった時代に一生懸命作った立派な構造物であることがわかります当時はまだ鉄骨とかそういうのを作るのも結構大変だった時期ではないですかね東京は人がいないとその町の魅力を本当に、ね、街並みに関しては発揮すると思いますので深夜の東京観光は本当におすすめですよ さて、今私が走っておりますのは先ほどの、えー、昭和の時代に作られた古い上野駅舎の目の前からずっと続いております一本の道、えー、国道17号線、昭和通りじゃ間違えた、えー、中央通りでございますが、えー、さっきまで、ね、上野から、えー、上野御徒町、秋葉原と3駅の間はずっと山手線、京浜東北線と並行していましたがここからはついに並行せず道を、えー、少し逸れて外れてしまいました。 ですね、住所で言えば、えー、まだ神田ですが、ここからもうほんの少々、自転車で30秒ぐらい行きますと、東京で最も賑わっている場所の一つ、日本橋に着くことができます、日本橋は本当に素晴らしいですよ、まあもうちょっとビルの明かりがあるような時に来た方がいいかなと思うんですが、完全な深夜の時間に来たこと、前もありましたけど、やっぱり素晴らしかったですね、立派なですね、ビルがずらりと立ち並びます、日本橋に到着。 ここはね、山手線から少し外れまして JR 総武線の新日本橋駅のすぐもう駅を出たところなんですが、まあ、新日本橋駅は地下なんでね、えー、あそこに地下駅の入り口がありますけどまあ、見てもわからないと思うんですが、えー、この右側にずらりと並んでいる高いビルこれはですね、えー、三井グループの、えー、建物が並んでいるところでして例えば前方には三井銀行ですとか、えー、それからまあもう少し行けば、えー、三越、まあ、デパートの三越とかですね、まあ、そういったものがたくさん並ぶところです。 えー、もうちょっと進みますと、右手にまず三井住友銀行、まあこの信号の右側がそうなんですが、ちょうど赤信号で止められそうですね、まあ正確にはこの三井ビルの向こう側にある建物でして、えー、この一個隣の建物なんですが、区画としてはこの右側のところになります。 江戸時代の話になりますが、えー、幕府ももちろん現金を使いますので、えー、その現金を遠方から江戸へとかもしくは江戸から遠方へ特に東京大阪間においてまあ当時は江戸でしたね、江戸大阪間において、えー、運搬する必要があったわけですがしかし多額の現金を直接運搬するというのはそれはちょっと危険なのでならばもう自分で現金を輸送するんじゃなくて、えー、大阪から例えば東京へ現金を送るという場合には大阪で江戸の債券を買ってでその債券を江戸へ持ってってで、江戸で それを監禁すれをすばいいいじゃないか、現金そのものを輸送する必要はないし、えー、そういった方が儲かるということで、えー、幕府からもらったお金をそのような方法で直接現金を輸送することなく為替、えー、という方法で、えー、越後屋という呉、えー、服店で財を成してです、ねえー、三井家がお金を儲けました幕府御用達の両替商ということになったんだそうです。 そんなわけでお金がたくさんたまっていきそしてこんな立派な建物がこれは戦争の始まる前ですね、これもまた例によって関東大震災の後に建てられた建物ですが現在は住友とくっつきましたので三井住友信託銀行ということになっています2つくっついてですね、昔よりもその威厳は少し失われたのかなというような気はしますけれどしかしそれでも立派なこんな造りの銀行お城みたいな銀行はなかなかありませんが東京にはこういったものがいくつかあります そして今も少しお話ししましたが三井家がどのようにお金を作っていったかそれがこの一番最初現在ではこんな立派なデパートが2つ並ぶような、えー、威厳のある道になっていますが右側にもともと三井越後屋呉服店呉服、えー、屋さん要は福屋さん、えー、それがですね江戸時代にはまた大変独自の商法だったわけでしてそれでこのような人気のデパートに現在でも発展しているんですが。 その三津池が発展する一番最初の伊豆勢となりましたのが日本橋のすぐのところにありますこの三越デパートでございますこれもまた戦争が始まる前に確か二舟とも作られたんじゃないかなすごい眺めですけどね本当にすぐ目の前に首都高速道路に上を塞がれた立派な日本橋がありますその日本橋の景色を皆さんにご覧に入れる そのちょっと前にですねまずは三越をちょっと振り返ってみますか、本当にすごい景色ですから何度見てもねここへ来るとねあー大都会だな、いいところだなという感じがしますよ、ぐるっとここで止まってですね自転車からこう覗いてみましょう、いやー、すごい、こんな朝の4時でもねちゃんとライトアップしてくれてる三越の自慢の光景ですよね。これがまさに日本橋のシンボルたる眺めです 三越本店で一番古い建物は今はここだったかと思います左側にですねライオンこれは真夜中の誰もいないときにこれの上にまたがると、えー、願い事が叶うと言われております今誰もいないんですけどこれやっていいのやっていいのかなやって炎上するんじゃないかないや今今本当車すらまともに通らないしね い, や い, けるいけるんじゃないかなと思うんですけどえぇ、ー いやあのね、三越の公式のホームページに書いてあるんですよ、ここの上にあの誰も見つからずに登ったらあの願い事、叶いますよみたいな、どっかここに、あちょっ、こっちにねあの、書いてあるんで、今、読んでみていいですか、えー、三越の正面入り口、ラインはロンドンのトラファルナー広場にあるネルソンなんとかをモデルにしたものです。あああここには夜中あ書いてあった、えーとね えー、必勝祈願の像として誰にも見られずに、えー、背にまたがると願いが叶うと言い伝えられ特に受験生の間に、えー、人気がありますと思います、まあ、今、ちょっと自動車が一時的に増えちゃいましたけどいやいやこ れ, これいけるでしょうえもう三越が公式に言ってるくらいですから見つかななききゃゃバレなきゃいいってことでしょうよしょよ誰にも見つからないようにってことなんでね視聴者の皆さんにも絶対見せませんけどよしよしよし。 おおすごいな、これは、よし、よし、よし、誰にも見つからないようになんでね、真実は私しか知りませんよ、本当にまたがったかどうかは、あの視聴者の皆さんではあの知ることはできません、だって本当に分かってしまったら、誰にも見つかってないってことにならないでしょ。 さて、そしてですね、えー、今、自転車でまあこのまま走っているこっち側に来ているのにも理由がありまして、えー、右側に日本の経済、えー、江戸幕府を支ええー、そしてまた日本の金融として、えー、それはもうえ非常に大きな役割を果たした、えー、三井本館と右側に書いてありますけれど、えー、三井住友銀行の、えー、信託銀行の本店で、えー、三井住友銀行そのものの本店でもあるのかな多分今はね、別々の信託銀行と普通の三井住友銀行はあの別々だと思うんですが。 このお隣にもですね、またもうそれはそれは相当立派な建物がございます。こちらは日本銀行本店です。もうなんかまさにね江戸時代のあの幕府御用達の両替所というか、えー、幕府御用達の為替所であった、えー、その三井家とですね、えー、それから今の日本の、えー、国の銀行、えー、日本銀行、えー、今の国の御用達銀行とそれが二つ並んでおりまして。 いや、なんかすごい光景ですよね、これ。日本じゃないみたいな、本当に日本じゃないみたいですよね。さて、そして、今ですね、前方に外堀通りがあります。えー、この外堀通りを、えー、また紹介するべきものなんですが、えー、まず前方に橋がかかっているのはわかりますでしょうか。こちらですね。よいしょ、進めます。 こちらは、ときわ橋です。えー、これは明治時代ぐらいからかかっている古い橋だったかと思います。ときわ橋って二つあって、一個は関東大震災の後にかけられた橋で、でもう一個はえと昭和の明治時代にかけられた古い橋だということですで。それから向こうですけども、こちらに向かって東京駅、八重洲口の真正面を通るように外堀通りが進むんですが、昔はここがですね、えー、全部普通に外堀でして、もともと外堀だったところです。で、向こうまで水路がつながっていたので、当然自動車 通ることはできませんでした。戦争が終わった後に埋め立てまして、えー、片側三車線の広い道になっております。よいしょ。この時輪橋はあ、書いてありましたね。これはね、昭和元年10月って書いてあるから、これは新しい時輪橋だ。ちょっと橋の脇に行ってみますか。別にここは通って問題ないんでね。よいしょ。こんな感じ、こちら。日本橋川でございます。 えー、この川はですね、ずっと左に行きますと、えー、この先、カーブをしまして、まあ、まさに首都高の真下を流れているというか首都高が日本橋川の真上にかけられているんですけども、えー、そして、えー、先ほど前方に映っておりました日本橋に向かうことができますそしてまた、たぶん江戸時代であの明治時代にかけられた常盤橋はね、あれだったと思うんですよね、東日本大震災でなんか崩れてしまってまた直したとかそういう話でし て, して今も直している最中ですね、えー、見ると左側に昔ながらの石垣が、えー、あるのが見えますが。 これは江戸時代の石もともとうう日本橋側も、えー、存在していた川ではなく江戸幕府が水運のために作らせた川でございまして、えー、そしてまあ現在もですね、ここにちゃんとこのように川として残ってくれている、えー、立派なものです、まあ、これもしかしたらね、ちょっとあの話が違ったら埋め立てられてしまっていたという可能性もありますが、えー、水の町、東京、江戸の、えー、その雰囲気を今に伝えてくれている大変貴重な存在でありますさていよいよですね、かなり明るくなってきました。 もうこれは急がないといけないかな今4時20分えー、それぐらいだと思いますまあいければ銀座まで行きたいんですけどちょっとどうかなというところですまずは日本橋へこの先右に曲がります左手に三越の西館とそれから本館をつなぐデパートにありがちな連絡橋が見えますねさて着きました日本橋日本三名橋の中の一つにも入る立派な橋ですこれが作られましたのは明治時代のことでして明治20何年とかそれぐらいの頃だったと思うんですが そんなに昔に作られて、関東大震災でも壊れることはありませんでした。大変頑丈な石橋です。下から日本橋川の匂いがしてきます。この川の匂いってのは私は結構好きですね。いろいろと日本橋を見ていくと気づくことがたくさんあります。以前も何かで紹介したかもしれませんが、ここに星市がおりまして こんなものを掲げておりますが、これはですね、旧東京市、現在東京市というものありますね、戦前に亡くなって東京都になってしまいましたが、えー、旧東京市のシンボルマークでした、えー、それがこのマーク、おししは東京のシンボルマークを掲げますこれは以前にも話したと思いますが、十、え、五、ー、代将軍大正時代まで行きました、徳川義信が、えー、ここにですね、日本橋というふうに書きまして、えー、それが、えー、ここにずっと受け継がれておりますまた日本橋は大変有名な点として えー、もう東京大空襲とかですね、まあその頃にもありましたね、東京大空襲の頃とは違ったと思いますが、えー、ここにいた人にですね、えー、爆弾が命中して、えー、その人の体が焼けてしまって油が焼けついたとかそれから爆弾で焼け焦げたとか、えー、そういった話がよく聞かれますが、えー、ともかく戦争の後の焼け焦げてしまった跡がここにこのままこびりついておりますでも爆弾が命中しても崩れなかったんだから相当立派な橋ですねそういうもんなのかな。 一旦自転車を止めてて橋の脇に回ってみます、えー、この脇のところからですね、日本橋を見ますとちょっと分かりにくいですけれども橋の下のところ、鳩が飛び散ってびっくりした、えー、真っ黒に焼けているのが分かります。 これはですね、えー、空襲の時じゃないこれ関東大震災の時だったかな、関東大震災の時に、えー、ここの下にいた船がですね、東京中いろんなところに火の手が上がりましたのでそれに引火しましてそのまま引火したままあの日本橋の下に流れていきそして下で炎上しましたのであのように黒く焦げてしまったのだそうです。 関東大震災で橋が崩れることはなかったけれど、でもやっぱり東京のいろいろなところに関東大震災の名残があると、まあ、それだけですね、震災とは恐ろしいものであったのだと、えー、やっぱりこう東京を旅しているといろいろ思います、防災の備えもいろいろしようと思います。さて、この日本橋といえば、ですね、日本の道路の中心ということで、橋の真ん中に日本道路原表というものが置いてあります。あれですね。 ここが日本の一番道路の起点ですよというふうにこう書いてある、ままあ、これれズームすすばわかります、えー、右半分、日本国、えー、左側、えー、これは、あ奥か、左奥から道路原票、えー、かな、ここれれなんだこれ6に見えるけどな、まあ、そういうふうに書いてあるんですが、えー、朝のこの早い時間ですから、えー、ここを横断しながら、あの日本国道路原票を見に行きたいなと思いました、自動車がいません、全くいないのでね、まあ、自転車あそこに止めてありますけど。 だから、じゃあ行きたいと思うんだけども、残念ですけどこ れ, これって横断禁止って意味ですよね日本橋自体はね、横断禁止ではないんですよあの辺は多分、まあ私ちょっと違うこと喋ってるかもしれないですけどあそこは普通に線が1本引いてあるだけなんでここは横断できるんだけど道路原標を見に行くのを阻止するためだと思うんですけどね、えー、残念ながら道路交通法で決まっておりますので、えー、誰一人として道路原標に近づくことのできる人はいません。 ちなみに道路原標はまあここからあの近くには見えない、まああまりよくわからないんですが、こちらにもですね、上に日本道路原標地点とこういうふうに書いてありまして、上に、これは高速道路の人たちもここが日本の一番道路の最初のところなんですよとわかるように、ですね上に大きくこのような立派なシンボルがあります。時時時刻はは今4時32分でですす5時になっったら動画の撮影は終わりですせっかく 日本橋を渡りまして今、八重洲と呼ばれるようなところへ来ましたのでまあこの辺もねあの多分、一般の認識では日本橋だと思うんですがもう一つ有名なデパートを紹介します並んでおります二つの大きな建物は日本橋高島屋でございますこれもですねできましたのはさっき調べましたら1930年代だろうと思っていましたが33年ですね昭和8年のことでしてやはり関東大震災の後の復興のその流れを組んでおそらく作られたものだと思いますが。 これもですね、あの言い忘れてましたけども、あの全部、えー、今、紹介した、えー、多分三井の、えー、本館もそれから、えー、と三越もですね、それから日本橋もそうですがそしてこの高島屋も、えー、全部重要文化財でございます、相当立派なあの外観はね、私、三越よりもあの三越の西館がこの辺のデパートで一番好きですけどあの三越の本館とそれから高島屋の、えー、この日本橋店だったら高島屋の方が私はかっこよくて好きかな。 この高島屋の本店は大阪の南海電車の南馬駅のところにですね、本店がありますそれはそれは見事な外観ですね。ぜひ大阪のね南海の高島屋の方へ行かれてみてほしいと思いますまあ高島屋も立派なデパートなんですが、しかし日本橋といえばやはり歴史の長いのは三越です、これは大阪系なんでねえ東京の伝統の老舗デパートといえば三越で、高島屋もやはりしかしかもう日本の老舗デパートであることは変わりません 高島屋の真横で三越の話をするのもどうかなと思うんですけど、まあやっぱりこの辺の今日、いろいろデパートを紹介しましたけどデパートの中では一番三越がすごいことをやったんじゃないのかなとい う, ふうに個人的には思います。まずですね、えー、江戸時代の話ですがあの現金かけ値なしと言いまして、えー、聞いたことのある方もいられるんじゃないかと思いますけどもお店で買い物をするときにその場で現金を払ってもらいますと。 そうじゃないのかって、昔はそうじゃなかったんですね、ほとんど賭けと言いまして、えー、後でまとめてお金を払うという方式になっておりました。えー、それからですね、店頭販売、えー、お店に来たらば、えー、そのお店で、えー、物を持って帰るというやり方、えー、お客さんにお店に来てもらうというやり方。 それもそんな当たり前じゃないかと思うかもしれませんが、えー、昔の呉、まあ、服屋ではあのそれが大変特殊な売り方でしたでそれから百貨店という方式、まあ、ただ呉服を売るだけの専門店ではなくいろんなものを売っていますよそして、えー、どうぞお休みの日には、えー、楽しみ、お客様の楽しみとして百貨店においでください、えー、ショッピングを楽しんでいってくださいという、えー、楽しみとしての、えー、お買い物を日本に導入したのも三越だったそうです前方にですね、今見えておりますのが東京駅の八重洲口の駅舎でございます この間の豊洲とか晴海とかそういう方面湾岸方面へ自転車で行った時に、えー、皆さんにご覧いただいたところですあの時と全く同じ道を、えー、出発した時とは逆向きに進んでいますそしたらね今回はこの辺で終わりにさせていただこうと思いますご視聴いただいてありがとうございましたまあまだただ今ね見ましたら、えー、時刻は4時40分時間が余っておりますので、えー、最後に日本橋の街をもう一回スーッと自転車で通ってその様子をご覧いただき終わりにさせていただきますご視聴誠にありがとうございました 思ったんですけど、おお、あった、ありましたよ、これ、これ多分、東京では相当珍しいんじゃないですかね、青い郵便ポスト、以前、日本一周の時に皆さんに紹介しました、大阪にはね、たくさんある、まあ、なんかあの今でも商業の場所だからか、まあ、の大阪の管内 の, あの郵便局の考えなのか分かりませんが、即達専用の郵便物、ああるんですけども、あの郵便ポストあるんですけども。 いや東京もねあの、昔はこういう速達専用の郵便ポストっていっぱいあったんですが、まあ、今はこういう大型のポストになりましたんで、えー、そうするとこちら側に速達を入れればいいということになってるんですね確かどっかそうこかに、えー、速達郵便って書いてあります、ね、速達って、ね、だからこの青いポストを必ずしも設置する必要がないところかまあ、むしろあのない方が郵便屋さんの仕事減るぐらいなんじゃないかと思うんですけど、えー、日本でもまだまだ珍しい、えー、この も, ものすごく珍しくなったこの速達郵便ですが。が 日本橋、ここではまだ活躍するんですね、いやすごいなあ大阪名物という認識でしたけど昔、東京の丸の内で見たことがあって丸の内と八重洲に1個ずつあるのかな八重洲側日本橋にあるとは知らなかったさあ、じゃあこれで終わりです、どうもありがとうございました。